今回ご紹介するのは、こちらの8インチのディスプレイオーディオ。10.5 インチのディスプレイオーディオについてはご紹介したんですけれど、新型のボクシーはこちらの8インチも準備されています。でこちらのいいところというのは、テレビ、CD、DVD、そういった不要な機能をつけなくて済むようになっています。まあ、それでいて、 このようにディスプレイオーディオとして使えるということで、まあ、どれだけの利便性があるのかということをご紹介していきたいと思います。今、こちらはカープレイになっているんですけれど、まあ、このようにカープレイも普通に使えます。で、トヨタのナビにしたい場合は、トヨタボタンを押してあげれば、このようにナビになりますで。ちなみにナビを使ってみたいと思うんですけれども、狭山市駅へ行く。 はいこのように普通にナビとして使うこともできますしなおかつ発話機能もしっかりと使えるようになっていますでこちらを押していただければまたカープレイもちろん Android, も使 Android Auto ももちろん使えますので、まあ、このような形で携帯をつないであげれば こののうににに快適に使うここととができるといいっったものになっていますでこちらは普通のカープレイになってしまうと、まあ、YouTube とかもちろん見れないんですけれども、まあ、そうなった場合ですと例えばオッドキャストを使ってみるとかカーブウちとか、まあ、そういった機能を使わなければならないんですが、まあ、そちらに関しては別動画でも上げていますのでご覧になっていただければと思います。 で、こちら注意しなきゃいけないのは、8日のディスプレイオーディオに関しては、このように HDMI 端子がありません。なので、まあ、これで、もし YouTube とか動画を見たいといった場合ですと、まあ、見方はもちろんあるんですけれども、例えば、 このように、まあ、Bluetooth もちろん選んでいただければ、オーディオの選択ということで音楽が聴けるわけなんですけれども、このように、ミラーキャストっていう機能があります。これ今ちょっと使えないんですけれども、まあ、これを使うことによって、まあ、HDMI の無線バージョンみたいなものになるわけなんですけれども、まあ、これによって動画を見るということも 可能になりますなので、コネクターはないんですけれども、まあ、無線で見るということも可能ということになるようです。ナビはもちろん使えますし、もう一つはこちら、Bluetooth に関しても、まあ、このように普通に Bluetooth なんかも使えて、音楽もちゃんと聴けるようになっています。 あとは、電話の機能であったり、これはもうカープレイとかでもついている機能ですけれど、こういったものも使えますし、あとは先ほど高速道路に乗ってきたんですけれども、このように ETC の履歴が見れたりとか、 トリップインンフォメーションこういったものですこういった も, のも見れたり、こちらの瞬間燃費は 12.9 ですね、今回の燃費に関しては。こういったものも見れたりします。あとは T コネクト、私も初めて使うんですけれども、まあこのように T コネクト、 まあ、オーナーカーになるとこうやって形で契約して使えるようになります、まあ、このように天気ネットをつなげて、まあ、天気をこのような形でアプリを起動してみるということも現在地の本日のお天気は晴れのち曇り最高気温は10度12時から18時までの降水確率は 10% 18時から24時までの降水確率は 30% です まあ、こんな感じで読み上げてくれるとったこういった機能がついていますあとはまあニュース、まあ、こういったニュース情報なんかもここで見ることもできるようになっています 全部文字ではあるんですけれどもこういった文字の読み上げこういった感じで読み上げてくれますこれがエージェント機能ということで何かニュースがあったりとかした場合ニュースであるとかおすすめスポットとか そういったものがあった場合に、えー、表示してくれる機能。あと、社内 Wi-Fi は、これは T コネクトの契約の状況によって使える、使えないというのがあるようですで。今回のこの車に関しては、今まだ使えない状況になっています。このように購入月1100円ということで、まあ、こういった契約に入らないと使えないようです。 コネクト設定、まあ、ここで契約状況というのが分かるようになっています、まあ、こんな感じで、まあ、契約プランというのもこうやって見れる今利用しているものが この t コネクトスタンダードっていうやつとコネクテッドナビ。この辺を使っていて、オペレーターサービスとか車内 Wi-Fi っていうのは、まあ、この車ではまだ加入してないといった状況になっているので使えないといった形になっています。まあ、こんな形で、まあ、t コネクトが使えたりとかすると、まあ、いうことになりますので、まあ、結論から言うと普通にナビは使えますし、オーディオも使えますし、 でミラキャストっていう、まあ、HDMI の無線バージョン、まあ、これもその機能が入ってますんで、まあ、動画を見たりすることもおそらく普通にできると思いますんで、まあ、そういった意味からすると、十分、必要十分な機能というのが兼ね備わっているのではないかなと思います。でまあ、ここ見ていただければ分かるんですけど、まあ、8インチのオーディオで、 DVD とか CD とかデッキが付いてないものに関しては、ここには何も付かないといったものになっています。まあ、ですけれども、まあ必要十分。大きさとしても、一時期8インチでもかなり大きめのサイズだったので、まあ全然十分なサイズになっているのかなと。今々の最新のモニターと比較してしまうと、もちろん小ささっていうのはあるかもしれないんですけれども、でも5年ぐらい前のナビと比べても、 特に小ささっていうのは感じないですし、まあ、これぐらいのサイズでも十分使えるものになっているということなので、特に 10.5 インチのナビにこだわる必要っていうのはないと、普通に全然使えてしまうということで、今回ご紹介をいたしました。ということで、今回は新型のボクシーに設定されております8インチのディスプレイナビ、こちらの方のご紹介をいたしました。当チャンネルでは車及び